いやー、マジか。ちょっと爆速で帰ってきましたよ。何これ。<笑>まあね。ちょっと見てほしいんですけども、こちらね、u f o テーブルさんが2時間前にツイートされておりました。アニメ、鬼滅の刃ハロウィンイベント、今年も開催ですということで、なんかね、今年ちょっと気合入ってるみたいで、なんかね、明日解禁ってなってるんですよ。で、これちょっと見てほしいんですけど、とりあえず見てください。ちょ、まずね、解禁ということで、 まあ、ハロウィンイベント開始なんですが、まあ、こちらね、ちょっと見てください。キャラクターがめちゃくちゃ多くないうん。めちゃくちゃ多くないで、これ見て思ったのは、まあ、ちょっと、まだね、キャラクター、ちょっと推測、ちょっと難しいなと。まあ、この時点でちょっと難しいなと思ったんですが、まあ、予想されてる方がね、ちょっと僕のフォロワーというか、まあ、僕の視聴者さんにいたので、それちょっと見ようかなと思うんですけども、ちょっとね、上限の鬼。 のキャラクターデザインいませんこの中に、うん。ちょっと怪しいんすよ、うん。これなんかドーマに見えるんだよね。<笑>なんだな、お前。<笑>はい、ということでね。まあ あの、今日タイトル見てちょっと吹っ飛んできたかと思うんですけども、鬼滅なえば刀舵の里編のちょっと放送日がちょっと近いんじゃないかなと個人的には思ってて、こういうなんか U4 テーブルさんの明日解禁ですよみたいなことを多分例年にも、まあ、このハロウィンイベントっていうのはやっていたと思うんですけども、そもそもキャラクターがめちゃくちゃ多いということと、 まあ、こんな風にキャラクターをね、解禁みたいなことを去年とか多分やってないと思うんだよね。やってたら僕気づくと思うんで、ちょっと今年なんか刀舵近づいてね、みたいな感じですよね。うん。でまぁ、あ、これがね、まあ、詳細が、まあ、明日9月の29日、6時より解禁ということで。 怪しいな。うん、怪しいな、ということでございます。はい、ということでね、まあちょっと、あの、僕のね、フォロワーさんというか、まあ僕の視聴者さんの、まあ予想をちょっと見ていきたいなと思うんですけども、まあこちらのね、まあ、梅ちゃんという方がですね、まあツイートされていたので、ちょっと見ていきたいなと思います。ちょっとお借りしますね。はい、ということで、こちらなんですけども、まあ予想ですね、これ視聴者さんの予想なんで、まあ正しいとは限らないんですけども、まあ、まずは富岡さん、そしてかなおちゃん、えー、みつりちゃんということでね、まあかんろじみつりさん、そして、 一郎くんんんんかな善逸イグロさささまあ、渦井天元さん煉獄さん赤座赤座うと、ん、ということでねもうちょっと鬼が絡んできてる時点でちょっと今回のイベントうん怪しいなちょっと気合入ってるなということなんですけどもダキ牛太郎もおりますよということであれ鬼入ってることって初じゃないイベントにねちょっとキャラクターの多さが今回ちょっとマジで。 際立ってるなっていう感じですよね。で、姫島さん、うん、で、品塚はこれ、げんさんかなあ、さねみか、さねみさんかなえー、で、忍ちゃん、え、こちょしさんですね。で、誰誰これ<笑>おい、貴様は何なんだ、おい。ちょっと待って、これ全員呼んだよね。全員、まあ、かまど炭治郎とねずこはセットになってるんだけど、うん。え、呼んでない人いる誰 え、誰、え、呼んでない人いますえ、全員呼んだよね。柱は、あ、全員いるわ。イグロさんもいるもんね。え誰え、カナオちゃんもいるもんね。え、誰え、誰なんだお前。あはは。おい。これ上限設定、これちょっとちゃんと見て。ちゃんと見て、ちょ拡大するわ。拡大拡大。こ誰ええ、誰マジで。 え、誰だろうね雲に乗ってるえなんか、鬼っぽくもないけど、こんな人いたっけってか全員言ったもんね。なんなら鬼も入ってるし。まあ、誰なんだお前。ということで、ちょっとこのイベント気になっているんですよね。まあ、正直この予想っていうのは、まあ、あの、予想なんでね、これ赤座に見えなくもないしね。 うん、まあ、あのー、なんつうのまあ、あくまでこれ予想なんで、外れるっていう可能性ももちろんあるし、なんならね、なんか種類というか数多いから、ちょっと今回のイベント気合い入ってて、この誰っていうところがポイントですよね。まあ、新しい上限の鬼の、 今回キャラクターデザインだった場合、マジで激アツじゃないですか。ハンテングだったり。まあ、ドーマ。そうだ、ドーマも可能性も。まあ、ちょっと違うか。髪の毛か、感じがちょっと違うけど、まあ、ドーマの可能性もあるし、黒死肪の可能性だってあるし、あとハンテングの、まあ、ハンテングっぽくないな。えーでもまあ、あ新しいキャラクターデザインがね、公開ここでされてしまえば、ちょっとマジででかいなと思いますし、なんかちょっと、公式の今回動きっていうところ うんまあ、こういう風にツイートして、明日解禁みたいなことやってるっていうのは、ちょっと今回、うん、てか近々、あ刀鍛冶の里編が、まあ近いよっていうことを、まあ意味しての、このなんていうんですかね、気合の入ったイベントというか、ああ、そういう形なんじゃないかなと、個人的には思っております、えー。明日ですね、一応このキャラクターデザインの公開がありますので、まあちょっとそれも動画に、えー、したいなと思います。まあ、あの、このイベントですね、 うん、まあ、詳細まだ明かされてないんでどういったイベントになるかわからないんですけども、まあもしかしたらね、このイベントの中で新しい刀火事の里編のね、まあ、ちょっとした解禁情報がある可能性っていうのは非常に高いのかなと。 思ってますしまあ、解禁がなかったとしてもこんだけ気合が入ってるよっていうことだしまあ、UFO テーブルさんがねまあ、今回このイベントを公開してるっていうことなのでまあ、全然鬼滅の刃皆さん安心してくださいよとまあ、この前解禁なかったけども刀鍛冶のささへは頑張って制作してますよ、うん、っていうことをちょっと暗示してるんじゃないかなと鬼滅の刃のまあ、ファンの皆様安心してください私たちは頑張ってますよということをねまあ、アピールしてるんじゃないかなとこのイベントから思うのでまあ、皆さんちょっと明日の 動画ねちょっと楽しみにしといてください。まあ皆さんね、えー、u f o テーブルさんの Twitter、まあ個人的に明日の6時かな、まあ、公開されると思うんで、まあおのの見とくのもありだと思います。ということで、まあコメント欄に予想をちょっと書いてくれると嬉しいですね。僕もちょっとこれは誰かわかんないっすわ。結構鬼滅の刃のキャラクターが頭に入ってるイメージはあったんですが、こんな髪型のキャラクターいたっけっていう感じですね。え、誰だマジで。いや、本当に思いつかないですね。てか全員いるし、なんなら。 ああこれ煉獄さんっていうのはめっちゃわかる。これ赤座っていうのもちょっとよくわかんないんだよね。これ何なんだこれ。ああいやこれダッキー牛太郎はこれ帯があるからそうっぽいけど、これ赤さかみたいな。でも赤さがさ、こういうイベントに出てくることってマジでないよね。で、ダッキー牛太郎もマジでないよね。うーん。本当気合入ってるなと思いますね。 これちょっとマジで、あの一瞬魚っとかハンテングに見えたんすよ。釣りと思ってるから。うーん、そういうところまで全一じゃない可能性もあるしね。うーん、まあ、これは猪瀬っぽいな。うーん、まあ、天元さんっぽいな。っていうところなんですが、まあ皆さんの、ちょっと視聴者さんの、あの、なんていうんですかね、予想なんかもコメント欄に書いてくれると嬉しいです。ということで、 まあ、今回はね、そんな速報動画でしたということでございます。皆さんはこの件どう思いますでしょうか、まあ、刀冶の里編と結びついてないじゃんとね、えー、思う方もいらっしゃると思いますが、こうして公式さんが動いてくれることだけで僕はね、もう本当に嬉しかったんで今日。はい、ということで。えーまあ、だってね、このために u f o テーブルさんが書き下ろししてるわけですからね。 うん。ちゃんとこう、鬼滅の刃の刀冶の里編も、まあ、アニメやってるのと同時にこういう風にイベントもね、新しいイラストを書き下ろししてっていうことなので、まあ、頑張ってますよね。うん。ということでね、まあ、近々ちょっと色々、まあ、ここ最近ちょっとネタが溜まってきてるというか、う、まあ、本当に動画で話したいネタがあるんで、まあ、まずは今週の10月1日、そして明日も動画上げますし、まあ、ちょっと楽しみにしておいてください。はい。ということで、ま、ノジッち TV もどんどん盛り上がっていきますよということでございます。はい。ということで、まあ、今回の速報でした。 バイバイ